今日はよろしくお願いしますあ、はい今日は柴犬小太郎くんのアフレコですよねバッチリですよ任せてください収録いきます3、2、1今朝のワンニャンカーニバルは佐賀県に住む柴犬の小太郎くんですあれれ眠たそう 誰に力があると勘違いしている二足歩行をすることでしかアイデンティティを保てない生物が用意した寝床は温かくて気持ちがいいなうとうとうとう小太郎ーくんは夢の中にどんどん入っていきます犬は本気を出せば人間より強いです犬は本気を出せば 人間より強いです。ドックス